株式会社ペアライフ中村しぎやです販売促進部の責任者をしております社内販促物や物件情報の管理責任及び事務関連業務をしておりますチラシのディレクション自社工場報値の構成ネット情報発信の登録や管理ホームページの更新修正写真撮影動画編集社内パソコン機器等の整備メンテナンス 事業法改正などによる書類の変更チェックと事務系の作業に広く関わっております宅券はもちろん取得済みです不動産コンサルや宅券回し手なども勉強しております簿記も日商に級程度はわかります Excel も簡単なマクロ程度ですから込めます HTML や CSS もある程度わかります例年開催される不動産流通事務検定スコアもできる限り受験し自己の指揮水準の確認をしております 不動産産は一つとして同じもののがない固有の財産です。それぞれの不動産にそれぞれの魅力があります同じものがたくさんある大量生産の業種とは異なり一つ一つ異なる不動産を最適な販売方法で広告することが必要な業種と捉えております広告担当として常に数や改善を考えております趣味はたくさんあります読書は好きで 本もも漫画もたくさん読ん読でいます特にミステリーが好きでアガサ・クリスティなら大半の作品を読んでいますゲームは小学校時代のカセットビジョンやブロック崩しからファミコンスーパーファミコンプレステサターンドリームキャスト XBOX と幅広く遊んでいます最近は遊ぶ時間がなくてかつては積み上げているソフトが多いので それらがクリアできたら新しいハードに移行したいと思っております模型も小さい頃から続けております途中で工夫や改造を施して作っては直しで一向に完成しません映画も見ます昔はストーリー重視だったのですが最近は映像やサランドの効果を期待するような作品をたくさん見ています音楽は聴く方も作る方もやっています CD は数えたことはありませんがおそらく2000枚以上はあるかと思います作る方は学生時代の友人が人生を譲ってくれそれで自分で入力して音楽を作るということにはまりました特に「自分ならこうするこういう展開の方が面白い」を楽器が演奏できなくても実現できるのは面白いです今回の動画の BGM も自分で作った曲ですコルクの P3 というワークステーションでこれ1台でどんな音楽が作れるのかということに挑戦しています新しい趣味としては動画編集をやっています不動産会社の販促として動画をどう活かすかその実験も兼ねて今回のこの紹介動画もオリジナルで作成しております企画から素材撮影編集音楽まで単独でこなしています 今回はこだわった作り方をしていますがこだわりすぎると時間も手間もかかります不動産広告はスピードも大事ですのでそのあたりのバランスが現在の課題です自分は主に広告を担当しておりますがピアライフでは不動産にまつわるあらゆる専門家を取り揃えております不動産を売ったり買ったり借りたり貸したり立てたり直したり 指導担当士や相続、有効活用まで、それぞれの専門家を揃えて、不動産にまつわることなら、何でも対応できるような組織作りを行っております。不動産のことなら、私どもピアライフにお任せください。大切な財産のために、全力でサポートすることをお約束します。